OK、レッスン5の最後のステップ。ステップ5、シングルフォトンズ、単一格子。高点化通信が、えっと、強い光を使うんですけれども、それが、えっと、数が多い状態で、えっと、格子を使ってそれが、えっと、1と0にはインコードするんですけれども、例えば。 腰が多い場合にはそれが1にするとと、腰があまりない場合にはそれが0にすると。まあ、それがすごく基本的なエンコーディングなんですけれども。えっと、これが強いということがあるんですけれども、これがまあ、ロバスト な, なんですが、それが作りやすいし、えっと、アンプリフィケーション、その増幅には可能なんですけれども、 簡単に早くて作れることができます。こ れ, これが、まあ、えっと、決定的にはできるんですけれども。問題は、漁師の場合にはあまり使えないんですね。これが、漁、え、師、っと、の重ね合わせは、まあ、完璧に作れない と, と言わないんですけど、基本的には作れないんですが、それが、えっと、この授業体としては、えっと、作れない と, いうとの前提をしましょう。 これが、インタングルされている状態にもあまり使えないし、えっと、量子通信にはあまり、えっと、得意ではない。ですが、えっと、単一の格子を使いたいですよね。その単一の格子が、それが、量子状態にはなるんですけれども、これが、まあ、理想的にこれが、えっと、先の説明したレーザーを使って、 だんだん弱めにすることにできるんですけれども、そうすると、まあ、減衰器とかをかけて、連続で、例えば、一個ずつには、えっと、10% しか通せない場合にすると、まあ、10分の1、100分の1、1000分の1、1万分の1とかに連続すると、まあ、最終的には、えっと、一個ずつの腰が出てきます。これが、えっと、 光は、そういう、量子状態を持てることには、それが証明できる実験とか に, には使えるんですけれども、これが、すごく確率的には、には、あの、腰は一つのコルカが、二つのコルカ、ゼロにのコルカ、すごく確率的なことになりますから、あんまり使えないんだよね。えー、っと、通信としては。で、これが、 ポアサン分布 な, な, なんですけれども、それが書く格子 が, がいつ入ってくるか、本当に入ってくる か, かどうか、で、放、え、出、っと、できているかかえっとできているかどうか、ね、で、それが、えっと、証明しにくいので、使えない使、使いにくいになりますよね。で、えっとこれが漁師の状態に、ね、は、まあ、漁 師, 漁師通信でとしては、まあ、あまり合わないんですね。さて。 どうやって作る、作れるんでしょう。まあ、まずはこのヘロルドのことなんですけれども、ヘロルドっというのはそれが、格子は一つ作った か, か、作ってないか、それがいとそういう、そういう情報になるんですけれども、例えば、二つの格子を、の状態を作ったら、一つは、はい、ペア作りました、との証明にはなります。これが、えっと、 この間 に, に, に説明し た, したことなんですけれども、SPDC の, の手法 と, としては、強い光を入れて、時々エンタングルされている二つ の, の, の格子が出てきますが、それが一つはディテクトしてそ、そのディテクションするときには、反対側にはもう一つ は, は, は流れている と, との証明になります。まあ、これはいくつかの問題があるんですけれども、例えばそのディテクターは、は 時々光は当たら ず, 当たらず に, には、えー、とクリックすることもありますし、当たる場合当たっててもそれ が, がクリックしない場合もありますよね。それはまあしょうがないんですよね。で、そうすると、とえー、と決まってる方向に行きます か, か, からこう、えーとそう、そういうふう に, にはフィルトリングにすると、こっちから出てきた格子が別の装置に入れてそれが使えることにはできます。 ですが、これまだ確率的なんですかそれが、えっと、10の80分の1とか、とかに確率になります か, から、えっと、いつ出てくるのかは、ちょっと言いにくいですね。さて、これが決定的に は, にはできる、作れるんでしょうかねまあ、いくつかの手法 は, は提案されているんですけれども、これが完璧なシングルフォトンを作る装置は、はまだ世の中にはありません。 でも、えーと、一つの例にすると、これがレーザーに近い手法なんですけれども、えー、と3つのレベルのシステムを使って、えー、とレベル1からレベル3には、えー、とその、冷、え、気、ー、状態を 作, る作って、3から2には自然的に落ちてきて、そうすると、 この、あの、最後に出て、の落ちるところには、これ、これが、その誘導放出になって、それが、そのところが、がコントロールできれば、それが、えっと、その腰はいつ出てくるのかは、制御できるようになるでしょう。で、それが、その E2 のステビリティによって、まあ、できるかどうか次第なんですね。そうすると、この材料には、 世の中にはあるかどうか。まあ一つの例としては、えっ、ー、と、ナイト n v ン・ c a n c ン d ー・ a m o ン d といいますけれども、これが、量子通信の場合にはこの材料は結構出てきますけれども、この場合には、えっ、ー、と、この図 に, には、 カーボンの原子なんで、そのカーボン の, の, の原子が、それがダイモンドの形になってるんですが、一つの原子だけ抜いて、それが穴、えー、には な, なるんですけれども、その穴 に, にはナイトロジンでととに入れて、そのナイトロジン入れると、とえー、と水晶の、結晶 の, の形 が, が変わりますから、それが、そのところ に, にはうまく使えば、 電子一つだけは保存ができて、その、その電子のところを使って、それがうまく使えば、えっと、こういうシステムを作れることにできるかもしれない。で、これが、えっと、結構、あの、特徴のところいくつかあるありますから、えっと、微動通信の場合には結構使う材料になります。 そうすると、これが単一の格子なんですけれども、後で続いては格子単一のことが出てきますけれども、とりあえず、ここまでにしましょう。